全人類対応、うんこ人権ドリルというものを法務省人権擁護局は出している。でこれ 大学の法学部の学生から見たら、いや、これ間違ってるでしょっていうような話を僕聞いたんだけども、まあ僕の感想としてはですね、うんこなのは法務省人権擁護局でしょ。法務省人権擁護局ってだいたい国民の人権守ってるんですかね守ってないでしょなんか紛射はするしね。で、僕の裁判にこの人権擁護局の OB の人が、あの、人別帳みたいなものをね、解放同盟の誰がブラックだみたいなそういう書類をね、送ってくるしね。 で何ですかねこのおまけ問題うんこにうんこ色みんな違ってみんないいのじゃってこんなもん人権とは何も関係ないですしねで5チャンネルなんかだとね人権擁護局って言ったらねもうその吐きだめというかい一番 いらない部署みたいに言われてますよ。5チャンネルの公務員板で。身内からそんな風に言われる部署がね、未だにあるっていうのは僕はおかしいと思うんですよね。だから僕、うんこなのは法務省人権用語局でしょう。で、この内容を見てみるんですよね。 えー、人権という言葉を聞いたことがあるかの人権とは幸せに生きる権利のこと君にも幸せに楽しく生きる権利があるしお友達にも幸せに楽しく生きる権利があるのじゃ相手への思いやりを持ってとか書いてあるけどもこれ違うってねあの中学生でもわかるんじゃないですか皆さん社会の時間に基本的人権でって習ったでしょで そのまあ、これはある意味、幸福追求権になるんだろうけども、もそれだけじゃないわけですよね、職業選択の自由、居住移転の自由、学問の自由、あと裁判を受ける権利とかね、いろいろあるわけですよ、うん、これだけじゃないんですよ、基本的人権、参政権でねあの、選挙に参加する自由もあるしね、えだからね、まずこの部分、も明らかに間違ってるわけです。 でこういうことをですね、そのうんこ人権ドイルとかいう名前で出してくるっていうあたりが。 もうこれもう末期的だなあと人権擁護局いやちょっとねこれ職員のレベルというかどうなのとこの中学生レベルでもこれおかしいっていうようなわかるようなものを出してくれてどうなのって思うんですよねただね僕ねこれ一つね合ってると思ってるところがあってこのうんこ人権ドリルっていうタイトルは合ってると思いますよその法務省人権擁護局の考える人権ってうんこなんだから もしかするとね、これはもう職員の方のね、ささやかな抵抗なんじゃないかなっていうふうに思う。まあどうせ抵抗するんだったらね、僕ね、応援しますよ。うんこ人権ドリルの次は、もううんこ童話ドリルっていうのを出してほしいと思うんですよ。うんこブラグドリルとかでもいいですよ。もうそしたらねあ、もうタイトルだけ見てね、あの解放同盟の中のね、ちょっとおかしい人が発狂してですね、法務省人権擁護局を球団しに来るかもしれない。ちょっとね、もうその、 もう狂わせてしまった方がいいかもしれないもうこの際ね。ということでね、あの、法務省人権擁護局におかれましてはですね、うん、これは僕はささやかな抵抗だと思いますよ。やっぱ人権ってうんこなんでしょう、今もう実情としてね。うん、正しい人権っていうのが教えられてないと。あのね、ちょっと真面目な話をすると、人権教育、人権啓発法で、まあそういう法律があるんだけども、まあその法律自体が間違ってるんですよね。なんか法律に、あの人権教育とは、その、 その、まあ、人権尊重するようなそういう意識を勘用みたいなことが書いてあるんだけども、まあ、本来人権教育っていうのはね、あの、子供が、ね、まあ、大人になった時に自分の人権を守れるような教育をするっていうことですね。それは、その、まあ、基本的にね、学力がないとね、自分の権利っていうのは侵害されてしまうものだし、あとはまあ、自分たちがね、どういう権利を持っているのかっていうことを教えるっていうのが、本来の人権教育なんだけども、まあ、堂々とね、国会を、 通した法律に間違いが書いてあるような現状があるんでだから法務省人権擁護局の職員のが人が悪いんじゃないかと悪いんじゃないと思いますよやっぱこのもう国全体の問題だと思うんですよねうん。まあここはねなかなかね解決するのは難しいけどもまあ法務省人権擁護局の人がね次にやることって言ったらもううんこ同和ドリルを作るっていうことですよまあ僕はリクエストしときますぜひね来年は うんこドアドリルを作ってくださいよろしくお願いいたします